今年のテーマは原点回帰、祭り。出発点に立ち返り初心を忘れず仲間と一緒に踊れる嬉しさ楽しさを見ている方々にも伝えたい笑顔があふれる未来を願い健康でいられることへ感謝をして心一つに踊ります。それでは踊っていただきましょう。 東神楽東東神楽東円お手拍子よろしくお願いいたします。 心せい、はあ